ペギー16皆さんこんにちは、えー、カプコンついとですエグゼクティブディレクターアドィレクターをしている藤岡メですはい、えー、ディレクターの市原ですよろしくお願いしますはい、えー、ではまずこちらの映像をご覧ください Hunters! Your attention! So, what we're up against isn't a monster. It's actually history. Weapons from its last stand are still on site. They knew the sticks and battled hard, but were ultimately outmatched. It's the Commission. They're finally here. We'll buy everyone some time to escape. Hang on. No way. 今回のアップデートでなんといよいよミラボレアスが追加されますということでこのミラボレアスの話また後でさせていただきたいと思いますのでその他の情報も皆様にお伝えしたいと思っておりますのでぜひ最後まで見てくださいはいじゃあまずはですねこのミラボレアスのデザインであったりとかちょっと設定とか。 っっていいいうのはちょっとと紹介したいと思います、はいはい、初代モンスターアンターの時にまあオンライン上でしか出ないモンスターっていうことで伝説的なモンスターという扱いでその黒竜っていう名前だけで語りつかれたりどんな存在かみんなわからないぼやっとしたものっていうのが突如現れるみたいなまあそういった感じでこうオンライン上でもこうちょっとイベント的にえある一つ現れるみたいなモンスターですね。はいまあ、それを今度はあのーワールド仕様として よりチャレンジャー部なモンスターとして再設計したといった感じですね。うん、ということはもちろん強いですね、はい、<笑><笑>一言で言うとねもちろん、はい、そちらのもちろんいです特徴を何かあまず気になるところフィールドかなと思うんですけど、うんあのまあ、ミラボレアスといえばっていう場所、うんえー、とシュレイド城を今回あのアイスボーンのクオリティで。うんうん 再現いたたししましたので、まあ、その辺も期待していただきたいの と,、えー、とシュレイド城といえば、まあ、激流走だったりとか大砲だったりとか、えー、とギミックを駆使した戦闘っていうのも楽しめるかなと思ってますそしてなん と,、えー、とこのタイミングに来て新たな NPC が<笑><笑>登場しますとそうそう<笑>今回、まあ、シュレイド城にミラボレアスが出るかもってなるとやっぱりギルド総出の大きなミッションのリーダーとして将軍っていう新たな。 はい、ギルドからの使者というのが来て、まあ、この新大陸の調査団にちょっと手伝ってくれといった感じの依頼がかかると、えー、ギルド の, 方が、ね、そのちょっと偉い人ですあとその「陽気な推薦組」っていうのがいるじゃないですか「いいすかモンスター・ンー・フォー」の時のヒットルーキーなんですね、まあ、ヒットルーキーって言われてた頃の陽気な推薦組のお話が少しこうね絡んでくるような。 演出があったりとかして、まあ、そういうのもちょっと楽しみにしてもらえたらなって感じですね。はいまあ、モンスターが出るということはもちろん装備の方もですね出ますと。うん、えー、まあミラーボレアスといえばもうこのデザインっていうのがもう過去シリーズからあって「ドラゴンシリーズ」っていうんですけどモンスターアンタワーワールドのクオリティーでしっかりと。 えー、仕上げておりますのでちょっと楽しみにしといてもらいたいですね、はい、あと音も、はい、これはちゃんと説明添えた方がいいと思いますよこれは<笑>ミラボレアスフェイクみたいな、えー、ものでさら<笑>にあの武器がですねな<笑>ハンターの濃、ね、するとこう、ね、乗, 乗, っ乗られてる状態みたいな<笑>ぜひ作ってみてほしいですね、はい、そして、えー、と皆さんも気になると思いますスキルの方にまたちょっと特殊なものをご用意してますかなり強大な。 相手を討伐することになるので、えーまあ、その報酬として、えー、シリーズスキルで全極意がうん、うん、まあここまでですかね<笑><笑>え<っ><笑>あもちろんあのスキルはね積んでいっていただかないといけないですけどさまざ、あ、まなモンスターの極意があったと思うんですが生態系の長期すね楽しみにし て, いてください 次ですねあのシステム関連のアップデートに関して皆様にお伝えします、えー、まずはですね今回新たに追加になるスキルがございますのでそちらの方の情報になりますクラッチクローっていう新しいアクションがダイスボーンに加わったんですけどしがみついた状態からの武器攻撃でちょっとその役割が違う武器種に分けてたんですよそれを両方使える新しいスキル 例えば片手剣とかだったらスリンガーの弾を落とすけど肉質、えー、を軟化させるのに2回攻撃が必要だったのが1回になるかつ、えー、とスリンガーの弾も落としますビルドした後に隙間があったら入れ込みたいなっていうようなスキルになってくるかなとそうするとですね重ね着装備こちらの方がですねいよいよ全開放 されることになりますので皆さんあの本当にお好きなイカサネギを着ていただくことが可能になります、はいえー、と他にもですねあの、まあ、いつも通りなんですけどマカレンキン可能なアイテムが追加されたりとかあと、あのー、マカレンキンで制作できる装飾品の方も拡張いたしますそしてです、ね、その他のアップデートの概要をまとめたものがこちらになります ではですね、最近毎回お遊び心満載の<笑>チャー ム, チャームこちらも追加されまして<笑>、はい、今回もいろんなチャームがありますねうんこの辺はデザイナー趣味ですからねそうですね、はい、<笑>バラエティ豊かにありますよということでそして、はいえっと、家具こちらの方も追加されるものがございますとはいチャームが可愛かったりしたのでちょっと家具とかにも置いてみたいなっていうところで。 置かせててもらってたりとかしますあとあのー、でっかい頭骨が部屋の印象を変える骨とかも用意してますんで、はい、まあまああのねお好きな家を作っていただけたらと思います、はいはい、次はですねあの10月に予定しております祭りイベントこちらの方のご紹介したいと思います、まあ、今回はちょっとご覧 というかお化け屋敷っぽい、はい、感じで、まあ、あのお供の装備であったりあと受付所の小衣装だったりっていうのも、まあ、そういうのにすごくマッチするデザインとなっておりますんでなかなか遊び心のあるデザインに仕上がってますんでぜひ、はい、楽しみにしていただけたらなと思いますまた、はいはい、ああ雪だるまのデザインとかも変わってるので、はいはい、遊んでみてください。 現在ですねこのタイトルアップデート第5弾に向けてですね過去に配信した祭りのイベントを再配信してますのでこの機会にそちらも遊んでいただいてこの「ミラボレアス」に挑んでいただけたらと思いますね。 アップデートの3週間前から1クエずつ各1週間新しいまたイベントクエストをご用意してまして「平気置き場」っていうフィールドのリベルカーナーに襲われた場所あそこでちょっとなんかモンスター狩ろうかなみたいなクエストを用意してますんでちょっと普段とは違う遊び方ができるクエストになってると思いますのでご期待ください。はい えー、今回はですねあのワールドの時のディレクターの徳田を呼んでおりますのでちょっとご紹介させていただきたいと思いますはい「徳田でですお久しぶりです、えー、モンスターハンターワールド」から、えー、数えますとですね2018年の1月の、えー、26日に、えー、ワールドの方がですね発売されまして、えー、そこからですねあのワールドの方でも、えー、アップデート何回かさせていただきまして、えー、そして、えー、アイスボーン発売から大体もう1年ですね。 いはい、1年ぐらい経ちまして、えー、と今回の、ねえー、無料の大型アップデートがですね最後となっておりますので皆様にそちらをお伝えしたいと思っております、えー、もちろんですねまだイベントクエストとか当然、続いていきますので、えー、とまだまだダイスボードを遊んでいただきたいんですがここでちょっと振り返ってみましょうかと、まあ、せ, っかくせっかくなんで、ね、のでね、特になんか久々やね。本当に<笑>久々で す, <笑>そうです あのワールドでアップデートしたやつも実はまだ遊んでへんっていう人もいるかもわからないんで、うんね、いろんなねそうですね他社のこう有名なタイトルとも、えー、コラボさせてもらってなかなかちょっと特殊な遊びも入れさせていただいて、まあね、あの難易度的にちょっと難しい部分もあったかもしれないですけど、まあ、ユーザーの方結構うまく攻略していただけたのかなという感じはしてましたけども。うん、開発同士のやり取りも結構 新鮮でしたね、<笑>そこ僕たちもノウハウとしては助かりましたね。うん、で市原、はい、アイスボーンをリリースした時もねこの無料のタイトルアップデート、はいまあ、大体1年ぐらいはやりたいなって話をしてて、はい、本当にこう1年経ちましたが、はい、そうですねえっ、ー、と今思い起こすと今徳田さんが話されたような部分を僕は家でね プレイヤーとして遊びながら<笑>会社に来たらまたアイズボードのンのを作るみたいな一日中、モンハン付けの生活を<笑><笑>続けてきましたけど、はいあのー、1年振り返っていろいろアップデートかけてきましたけど、あのー、本当にユーザーの皆さんに遊んでいただけることが嬉しくて、うんうん、やっぱファンの方がねそのずっと支えてくれてるっていう感じはやっぱり、うんねはい、都度感じて、はい、よかったですね。 アイスボーンの企画始 め, 始めた時とかって確定じゃなかったもんね確定じゃなくて<笑><笑> 15周年去年かなやってでやっぱもう「ミラボレス解禁しましょ う, うん、うん」になってそしたらやっぱこう古いものをいろいろ出してくるとやっぱもう、うん、当時のものだから、うん、なかなか今使いづらかったりしてて、うんうん、CG で何かするにしても。 だからまあ一応15周年用にミラボレアスちゃんと CG 作ろうってなったらすごいバズりましたそれ が,、うん、それがそ<笑><笑>ちょっと出さないっていうわけにはいかんなってなってちょっとドカドカっと詰ましてもらったらまあ何とかチームとバランス取ってやってくれたんでまあこういったユーザーとのやり取りも結構楽しかったですよね、うんいいね 以上、アップデートならではな感じがありましたね。そ, う そ, う そ, うねその時の空気で受け答えしてる感じがあったんで。うんうん 楽しかったはい、というわけで、あのー、無料の大型タイトルアップデートとしてはこれ最後になりますけど、あのー、先ほども言いました通りにまだまだイベントクエストとか、えー、遊んでいただきますし、あのー、かなりのやっぱりアップデート繰り返し的にボリュームになってるのでまだプレイされてないクエストがあったりとか入手してない武器防具があったりとかされる方もいっぱいいると思いますので是非、えーえー、まだまだ、えー、とみんな仲間のハンターと一緒に狩りを楽しんでいただけたらと思います。 はい、ええー、それではですね、え最後は、えー、いつものご挨拶でお別れしたいと思います。いただきます。一狩りー、いこうぜ。